はい、どうも皆さん、こんにちは。の、ジェス。というわけで、本日はですね、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編の第10話から11話、なんと、最終回のクライマックス編、見どころシーンを今回やっていきたいなと思っております。ついに来ましたか。というわけで、本日はですね、原作122話から127話までがね、ま、範囲となっておりますんで、鬼滅の刃の14巻と15巻をね、ぜひ片手に持ちながらこう一緒にね、見てくれると本当嬉しいなと思っております。そうするとね、より楽しめるかなと。 思ってるんでぜひぜひよろしくお願いしますでですねまあ、次週からはですね刀鍛冶の里編の見どころは終わるんですけどもこんな感じで柱稽古編のですね128話以降かなやっていこうかなと思ってます見どころやっていこうかなと思ってます無限上編もね今後やっていこうかなとは一応思っておるんでねまあ、皆さんぜひぜひ楽しみにしといてくださいでまあ来週は刀鍛冶の里編の前話のね見どころの中で厳選した見どころはどこなのみたいなね、えー、ポイントなんかもちょっとやっていきたいなと思っておりますまあいろいろね まだこれからも本当にやりたいことが多いので本もう楽しみにしといてください。ということで、え、早速見どころシーン見ていきましょう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 ほんで気づいたんですけど第6話からね観路紙光さんねと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 いうことで何ですかこれは、おいオールマイトということなんですけども、えー、えめちゃめちゃセクシーじゃん。